エリガトドジクチャンネルへようこそ。本日のニュースレターには、以下の最新ニュースが含まれています。上一、リアル、で最優秀ダンスビデオショー、ショーの名に恥じぬよう活動していきます。グローバルボーイズグループ上一が25日、都内で開催された MTV 主催のスペシャルイベント、MTVVMAJ2021 セリブに出演した。 2019年にオーディション番組、プロデュース101ジャパンで国民プロデューサーと呼ばれる視聴者の投票により選ばれた11人豆原一世、川尻ハス、川西匠、大平翔成、鶴房志音、白岩隆姫、佐藤圭吾、木又翔也、川野純樹、金城壁会、与那城翔、で結成されたジョブチ。 年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワード m t v v m a j で昨年今後大躍進が期待される新人アーティストに贈られるライジングスターアワードライジングストーアワードを受賞。今年はリアルで最優秀ダンスビデオ賞ベストダンスビデオに輝いた。ライブではキラキラ輝きを放つ黒の衣装で登場。 受賞曲のリアル、さらにフィックスシングル、ウンダリング、12月15日発売のリード曲、僕らの季節を披露した。パフォーマンスの前にリーダーの与那城賞がこの度最優秀ダンスビデオ賞をいただきました。ありがとうございます。特別な賞をいただいて非常に嬉しく思っています。今後もこの賞の名に恥じぬように活動していきますのでよろしくお願いします。 と、受賞の喜びと決意を述べた。受賞アーティストが出演する、m t v m a j セリブは、昨年に続き、新型コロナウイルス感染対策のため、無観客での開催に。出演者は B、ファースト、日向坂46、上一、ミリット、三浦大地、二十、乃木坂46、